じいゃいいい、うんね、あ落とす落と す, 落とすお兄ちゃん。 落とすとお兄ちゃんがちょこるよなケンちゃんは動かないようにする、うん、はい、4回目、5回目<笑>、うん、5回目 じ ゃ, あじゃあ入るまでやろうか何回で入るか。 目やった 24! 2回目で入りました。<笑>はい、2回から目移りは24回目で入りました。入りました。終わりです。ヌカニクということわざがありますが、実際に、 この中に鍵を刺してみると、どうなるでしょうか、はい、刺していきます。うそー。っ答え、全然ない。なんか刺、うん、刺したってい刺した、はい。はい、刺して、しばらく置いておいてみましょう。はい。うん、どうなるか。 はい蓋してください、はい、じゃあ明日の朝開けてみましょう、はい、明日の朝朝になりましたぬかとかクリとかはどうなっているでしょうか あんまり変わりはないというか。 変わったことないちょ変わったことない色とかは普通に錆だんまん、あ、まうんだから錆びたんじゃないああ錆びが進んでない確かになんかん、うん、色も変わってないうんなんか前よりも黒くなったねあねそうそう黒くなったよねうんすん、はい、黒くなりました 土番で、な、うん、うん、でだろうね。<笑>はい。こ れ, 見てこれにて向かい肉牛の実験終了。にに終了。バイバ。絵<笑>画<った><笑>で海をあるという言葉がありますが、実際に海の水の模様は海画何個分なので、本絵側で実験しようと思います。 うん。<laughs> いい メモリカメラに見せて持ち上げてっとこぼれちゃったかなと大体五十ミリリットルうん大体五十くらいはい海の水の量調べましたねはい約 13.5 ガイリットルというとてつもないくらいの 割り算をすると割り算をすると、割り算をすると270倍個分、配分と<笑>いう結果になりました。はい。 you